タッチアップでき、ね、まし、あ、たから。<笑><笑><笑> あそれじゃないてっじゃないあってじゃないあついてない話をして。<笑><スペイ navy><スペイ manufacturer> めっちゃいい音だね それでは皆様お待たせいたしました今回私が購入したバイク納車されたバイクを乗っていきたいと思います少々お待ちください 今回、m a チャンネルがですね、購入したバイクは、CB650R でした<音楽>。大体と皆さん、分かんなかったんじゃないでしょうか。そしてね、今日はですね、ならしツーリングに来ております。ならしツーリングと、それからクロスカブで日本海に行きましょうっていう動画を出したと思うんですけども、 それのね、ちょっと絡みがあって、一般道で走ったら、ですねクロスカブと CB650、どっちが楽なんだろうっていうね、ところも皆様にお伝えできるかなと思って、奈良市ツーリングがてらにね今日来てるんですけども、今日ね、やっとね、今ね、ここね、海テラス名立ちっていうところで、目的地に設定したところ、230キロぐらいですね、ここまで。で、たどり着いて7時間ぐらいかかってるんですけども。 ぶっちゃけねクロスカブでここまで一般道で組るのと守備 650R で組るのとどっちが楽かって言われるとね微妙クロスカブの方が楽かもしれないねやっぱねクラッチもあるしやっぱ前傾がねやっぱりもともと直立のバイクしか乗ってないので前傾がね結構きついなっていうところかなまあもうちょっときついんで帰りはもう高速に乗って帰っちゃいます<笑>でね これなぜ CB650R になったかっていうところをです、ねえーまあ、本題ですね、それをですね皆様にお伝えしようかと思うんですけれどもまずね、ねいろんなバイクに今回国産ミドルクラスネイキッド乗りましたけれども最終的にもう迷ったのがですね Z650 これね、めっちゃいいバイクでした他のもね SV も良かったし MT も良かったし もうみんな良かったのよみんな良かったんだけどその中でうわこれはって思ったのが Z だったんですね。で Z もう Z で決めちゃおうってほぼほぼ思ってたんですよ。で実はね川崎問い合わせました。でそのの時にいつのお車ですかって言われたら、まあ、僕の住んでるところからほど近い川崎はですね9月の段階で。 12月ぐらいには納車できそうですっていうふうに言われたんですね。なるほどと思ってでも、まあ、9月で12月だから10、11、12だから3ヶ月ぐらいで納車できるわけじゃないですかあまあそんなもんかじゃあお願いしちゃおうかななんてちょっと思ってて今年モデル2022年の Z はですね白なんですよ色が。でちょっと白いいなと思っててちょうどいいかななんて思ってたんですよね。 でほぼほぼお願いしちゃおうっていうふうに思ってて、でもう1個気になってたのが、こっちなんですよ、c ル6 5 0 r だったんですね、実はね、2番手だったんです、これ、本田さんに問い合わせたんですよ、ホンダドリームに。そしたら、今、交渉中の1台があって、それが決裂したらすぐ納車できますって言われたんですね。マジか、そんなことあんのかと思って、で、まあ、でも交渉中ってことだったんで、1週間僕、待ったんですよね。でもう1回ご連絡を差し上げた時に どういう答えが返ってくるかなと思ったんですけど交渉相手の先方さんがもしほかに欲しい方がいらっしゃってそちらの方がその交渉したいって言ったら「私は別にいいですそれも縁なんで」って言ってるんですけどっていうふうに言われたんですよ。でマジかどうしようかっていう悩んでたところに。 その4気筒がなくなるんじゃないかっていう話をです、ねまあ、聞いてでたまたまあのフォーク750がヨーロッパの方で発売になったじゃないですか発表発売なったじゃないですかあれも2気筒ですよね。でほかにもやっぱりほとんどことごとくバイクはまあ2気筒になっていてしかもあの小排気量の4気筒っていうのはもうことごとくなくなるんじゃないかなっていうような話があり。 もしかしかたらすごいこれ希少なバイクだなっていう感じがしてきたんですね。でかつかつですよ僕4気筒乗ったのって1994年に免許制が大型免許に変わる前に限定解除で免許を取得したんですけどもその後に ZX バイクを 11っていうですね川崎の GGR の海外輸出物を乗ってて2年た2年、2年だと思います、で車検を取らないで GSF1200 に乗り換えてで、それも2年弱で乗り換えてジェベルに変えてるんですね、もう大型のなんかステータスとかもなくなってきて、でそれから乗ってないので、多分千九1997年ぐらいから多分乗ってないと思うんですよ。でそうすると 25年ぐらいい乗ってないっててなことですよね4気筒今4気筒が希少でもうそろそろなくなるっていうところもありそれとあとスタイルですね Z650 は良かったんだけど、まあ、全然あれで僕乗れるんですけどやっぱあのエヴァンゲリオンの顔っていうんですかあれよくねエヴァンゲリオン顔っていいますけどあれが好 き, な好きな人も嫌いな人もいると思うんですけど僕は全然大丈夫なんですけど。 でもこういうい、ね、ネオレトロなバイクを見てしまうとやっぱこれがいいなっていうふうに思っちゃったんですよね。まあ、Z650 もね Z600RS っていう、ね、のもあるんですけどでも2気筒モデルということで、まあ、4気筒もしかしたら乗るのが最後かもしれないなみたいな感じがあり4気筒の CB650R に決めました。 ここまで230キロやっぱりいろんんなことに気づき始めてるんですよやっぱいろいろちょっとポジション的なところはハンドルバーライザーつけたりとかして変えたりとかやっぱり僕長距離を高速で移動するっていうのを目的にしてるんで大型バイクに。そアドベンチャーの方が絶対に適材適所だと思うんですけどウィンドシールドとかつければねなんとかなるんじゃないかななんていうふうに思ってまあこっちにしたんですけどちょっとやっぱりこうそういった意味ではカスタム。 走るためのカスタムをする必要が出てきてると思うんですね。でやっぱりシートもねどう考えてもアドベンチャーモデルに比べればですねやっぱ薄くて硬いシートが入ってると思うしその辺もね考えなきゃいけないかななんて思ってるんですけどでもねおおむね日本筒モデルをやっぱり25年ぶりに乗ってるのですごく新鮮ですねすごくいいです。でやっぱりね 4気筒とかネオレトロとかいうのもあるけどやっぱねこの子は操作性ですよもうコーナーリングがやっぱ素晴らしいです何にもね変え難いこのコーナーの安定性これはねやっぱりこれ乗ってみないとわかんないと思いますね Z も良かったけどなんだろうなしっとりしてるんだよねなので まだね初ツーリングだけど、まあ、買ってよかったなというふうに思ってますそしてね XADV で僕を検索してチャンネル登録してくれた方もたくさんいらっしゃるとは思うんですが XADV 降りましたけど今までとねなんかちょっと違うんだよね降りたんだけどなんかいつまで XADV 発売されてるかわからないけど 将来的に僕あの手のバイクまた乗るような気がしますスクータータイプで DCT っていうのは自分がやっぱり70とかになった時にまだまだ乗れるっていうそういうバイクのその可能性をすごく感じましたなので離れたけれどもなんかいずれまた乗るんじゃないかなっていう期待感そういったものがすごくあるお別れでしたね なので僕を XADV で検索して登録してくれた方もですねツーリング情報とかそういったものも流すし、まあ、面白いことも言うので<笑>なのでぜひですねまだまだですね僕を見守っていただけるとですねありがたいかなというふうに思います。ではですね、まあ、どのくらい乗るかわからないですけどもずっと乗るかもしれないしねしばらくね CB650R いろんなところにですね一緒にいい思い出をですね作っていきたいなというふうに思っていますでこのあとはね次はカスタムをある程度して自分仕様にしてそれでねまた皆様にお披露目したいかなというふうに思っていますというわけで「マサチャンネルが購入したバイクは CB650R でしたそれでは今日はこの辺で失礼いたします m a チャンネルはですねこの動画だけではございませんたくさんたくさん皆様のためになる動画アップしておりますのでぜひこの後に流れるチャンネル紹介動画を見てよろしければチャンネル登録をよろしくお願いします CB650R 情報たくさん流しますよそれでは m a チャンネル これにて失礼いたします。ありがとうございました。さようなら。